すごく大事なことを守護が抜け落ちたなぁと思いましたそんな話して締めた気がする ん, だけどん違うんですはいまあね、はいまあ、前回はちょっと「アニラジアワード」でこうエッチなラジオショーを取ったので拡大して、うんうんうん、はい ね, ねお送りさせ拡張で拡張、ね、<笑><笑>言いいわけないじゃない私笑うとまた会いに出って言われていやだからそうそれあなたねそうあの前半組が言うんですはい南さんが言ってしまうんですねっダメです ね、こういう影響が出てるんですあだから僕ティーパックのことティーバックって言ってしまったりとかそれは私のせいじゃなく<笑>やっぱ向井さんがも本来持ってるものですよポテンシャルがポテンシャルが垣間見えたということかな<笑>はい<笑>、はい、まあまあまあまたどっかのタイミングでね、はい、長くやりたいなと思うんですけども、うん、はいぜひぜひやりたいですね、はい、やりたいですね、はい、ねえカタカナ<笑>、うんえー、ふふふふふふふふふふふふふふいてますメールだ 歩さんこんばん は, こんばんはお二人は大人のおもちゃをご存知ですかすげえ質問だ<笑>私は大人のおもちゃを使うと気持ちよくなり癖になってしまいます<笑>面白いこれ<笑>オーープニングメールですよね、はい、<笑>初めて大人のおもちゃを購入した時を振り返ると、はい、恥ずかしい気持ちがあったのですがん今では慣れて堂々と買うことができるようになりな成長を感じています成長感じるな アダルトコンテンツが解禁となる時期ですので大人の世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか、うん、天心さんは大人のおもちゃマスターということで、えー、違うわおすすめのおもちゃはありますか教えてくださいこんな質問してきてんの<笑>あんまないねんこんな質問大人のおもちゃとアダルトコンテンツの話で春を思わすな<笑>夢のあるメールだなねえ何言ってんだこいつはねえ大人のおもちゃマスターなんですね違うわ 何が好きなんですかいや違うって言ってんねん<笑>知らんねん大人のおもちゃ自体僕あんまり震えるやつブ ー, ブ, ー ブ, ーブーっブってあブーってねありますよはいあのー、肩こりのやつでしょ、うん、そうですそうですね肩に当てるやつはいいやい や, いやあんなんなんてもう全然ですよまああれはだってその肩に当てるやつですから、はい、マッサージャーですからね確かにはい、うん、<笑>でも本当になんかエロ毛とかでは結構いろんなやつが出てくるんですよはいはいはいそうすると なんかまるで身近なものみたいに思うんですけど、うん、あもう鉛筆の隣に置いてあるみたいな<笑>ピンクローターみたいな<笑>そんなことあります<笑>ん そ, ううそんな飛びっこがポンとありますか<笑>そんなもう実際すごいことになってますよねペン<笑>びっこ消しゴムみたいなことでしょそうですそうで す, そ, うですそんな日常に入り込めます入り込みそうな気になってるんですけど、はい、私自身はあのハンディマッサージャーしか買ったことないです、はい あーそれを使ってはい、はい、それを私が使って、はい、あのプレゼントしましたプレゼントはいイベントで、はい、マイクの代わりに、うん、ハンディマッサージャーを持って歌ったっていうのをやったんですよバカじゃない<笑>何当たり前のエピソードみたいに喋ってるんですか<笑>そねもう驚きよこうやっちはそう、はい、でそれを、はいあのー、見ていてくれた方に応援してくれる方にプレゼントしたっていう、うんはい、そうマイクをプレゼントみたいな感じでうそうですはい ちょっとあまりにも特殊すぎて、うん、その大人のおもちゃエピソードが<笑>、ね、ちょっとそもそものメールが変なのにその変なやつにもう一個上乗せで変なの乗せてきてるからあじゃあ正しい使い方していると僕がそうそれ何なんですかやり手の検事みたいな急に<笑>急に俺追い詰めるのやっているとやっているってやめてください確かに確かになんかカバンの端から覗いていたような出てるから出てるかリュックリュックから アニメのポスターみたいな感じでニョキニョキニョキって出てるかバカ、はい、いいんですよ<笑>ねね、はい、ま あ, まあ、まあ、ちょっと勉強しときます知らないから私もですねまだ全然、はい、あの詳しくないのであっそうなんますありがとうございます